シュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシしシュシとシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシしシュシュシュシュシュシしシしシュシュシュシュシュシュシしシしシュシュシュシュシュシュシ i p h o n e ュシュシュシュシュシュシュシュシ 見つかったんで、ちょっとね、最近、あつ森が流行ってるじゃないですか。あの、スポーツ番組の。それあつり、つ森あれテンション感違う<笑>ということで、自分ね、スイッチも持ってないし、あつ森もやってないんですよ。でも、つ森の気分を味わいたい。みんなが集まりあつ盛りって、ストーリーとかに、あつ森の、ストーリーとか載せてみんなで楽しそうにしてるのがちょっと、まあ、ちょっとだけね、めちゃくちゃちょっとだけを、羨ましいって思ってる。ちょっとだけ、ほんとに。 本当に地球サイズくらいなので今日はねちょっとスイッチは持ってないからスイッチケースとかではないんだけど iPhone ケースをね今ちょっとマルセロバロンっていうブランドのを使ってるんだけどこのタヌキちをタヌキちをここにね描いていきたいと思いますでやり方としては、まあ、なんかねノエリンさんだっけミノリンさんみたいな方がスイッチのケースの作り方をやっててあすごいと思ってマネしてちょっとねポスカも買ってきましたポスカだとなんか綺麗に描けるみたいなあということで やっていきましょう、うん、にかあ<笑>シャリンガン<笑><笑>口押さの術でやっていきたいと思いますあちょっとねいいねこの新品感めちゃくちゃ好き古びた女より新品の女なるほどね待<笑><笑>っ待って待って待って<笑>緊急事態結構色買ってきたんだけどこの色ないぞこの色ないぞおっとこれは緊急事態だなどないしようこれはどないしようね茶色がないのでまあオレンジを代用ですかね じゃあちょっとこの4色で顔をやっていきたいと思いますまず適当なサイズにねハサミでサイズカットします iPhone くらいのサイズに、ね、できればできればベストだね裏をちょっとねちゃんと固定しておきますう浮いちゃうと障害になるからちゃんと固定してすぐかける状態にしておきますよしまあ、失敗してもみんないるし大丈夫 それじゃあ、まず、灰色肌色からやっていきましょうえ、ここなんだっけママジこちら、書いてる途中に思ったことなんですけれどもあのー、絶対に細ペンがいいということですはい、以上これ、インク出すぎるパターンあるわやばいやばい、俺の勢力と同じくらいこんなに 一生懸命ペンを握ったのは小学校の国語の時間以来かなあの先生好きだったなえこれはベイビー麺棒の出番だ待ってムズメンちょっとやばいやばいやばいこれやばい出過ぎてる出過ぎてる 出過ぎ出出過過ぎ、出過ぎ消灯群だよお前マジであーやばいわやってるわこれあ終わったインク混ざりしてるわ最悪人生ってこうやって失敗を積み重ねて思い出を作っていくものなんだよねいつの日かその失敗がまた新しい思い出になってたりすることもあるんだよねうんだから今日も明日も考えずに 今を一生懸命生きようっていう話急に間見つを。待ってやば、めっちゃいい感じなんやけどやばいやばいやばいめっちゃ綺麗やばあ、やべ最悪やああつ森のヘン、容。 んかよテンはテンないピエンってピエンって現実世界で使う人初めて見たということでもう終盤に差し掛かってきておりますここからね時短のためにドライヤーを使ってあの乾燥させながら素早く乾燥させてその伸びとかが残らないようにしながらテキパキ作業していきますはい できたどうどうかわいくねいけるべ、これやったらえどうめっちゃかわいくねやばめっちゃかわいいんだけどで裏側からまあ青で青かな裏側から青で 青とか白でね、塗ってあげたいと思いますこの辺に白で軽く雲みたいなみたいな書いてあげて どうでしょうできたすごいでも全然いいじゃん思った数倍いい思った数倍はいいだって俺が作ったんよこのクオリティはいということでこんな感じ見てどうめっっちゃ可愛くないえ、これ俺が作ったんだよ しかも一時間もかけて、無言集中で全集中の呼吸無言みたいな。あれ、客いない今日、こんな感じでございます。どう。すごいめっちゃいいやん。可愛 い, い普通に。どうでしょう。 すげめっちゃいい感じでしたはいということでざっとねタイム59分13秒めちゃくちゃ真面目にやっててほぼほぼ喋ってないわ真面目にやりすぎてほぼほぼ喋ってないわちょっとねこれあの来たら見せてあげたいと思いますやつらにやつらに見せてどんなリアクションするかちょっと見ていきたいと思いますできました、うん、らんらんらんこちらですうわ<笑>かわいい え、めっちゃかわいいじゃんすごいよねえっ何で見せてくれないの近くで見るとバレるええ全然見せて見せて見せてよ近くで見せてよ雑がわかるよえめっちゃ多いいゃんこの距離だからいいみたいな見せて見せて近くで見るとアハってなっちゃうっていうえでもさあまあちょこちょこはげてるけどえ<笑>でも全然高クオリティじゃない何見てやったの<笑>何見てやったのそれは<笑>写真 嘘でしょほんとなんか裏技使ったんでしょどうせ彼の音だから早く集まり始めてくださいあなん、はい、でしょうスマホケースが先ほど作ってたのが出来上がりまし た, なんなんなんたスマホケー ス, オナホケースいやいやホナホケースって作んないだろわざわざそれでは見せたいと思いますはいででんうわすげえ見せて<笑>これ近くで見ると、うん、あーってなっちゃうがっかりしちゃうすごいじゃんでもすごい えすげえ。でも百均のあれにペンで書いただけっていう。えすげえじゃんこれ。可愛 い, いよね。つけられないの。残念。エイト用です。なんでだよ。エイトなの。エイト。なんでだよ。いらない。すごいじゃんでも。これをうんあの今自粛期間なんでこういう遊びもあるよっていう報告あなるほどね。<笑>こういう時間の通し方もあるよっていう報告でした。そうね。 ミノリンがやってたぞ、ちょっと前に。え、じゃ、それを、うん、あ、これ俺もやりたいと思って。あなるほどね、スマホケースでやったんや、どんもりをも、あつもりを持ってないから。理由で。ミノリンありがとう。ミノリンの学校に来たくかったわ。僕の楽しみは。